進めていきましょう<笑>フライングが多です ね, <笑>こねはいおねンコンと2つ、ね、な, んなりますね、<笑>いいになりますね左の方が。 3つ目をきましたこれちょっ厳しいていって決まって。 おおおお<笑><笑>ちょっとしゃくれてましたね。<笑><笑>え、これえー、どうなったさ今。わすっげえ。あのブルーブってね、えー、音が鳴ったのではないかなと思うもう首から、はい、この腰の骨まで。はい。ビシーみたいな。おいいコメント出てますね。もうまさに一本背負いみたいな感じですね。え あ, あ、えー、一本ずーっとこう。 背骨をね、まあ、あれだけ、あの前もって鳴らしてても、首を引っ張ると、またさらになると。ね、はぜ、い、ひこの動画を見た方はですね、えっ遠いのほう向けに来てもらえたらなと思いますね。コラボもお待ちしてますので、はい。は<笑>い。お。すごい。ああお<笑>